うん。 シワサムですはい今日は中華料理屋さんに来てますどうしてここに来てますかまあ、台湾では旧歴史にが近いということもあってこの一期だけでも楽しものかなと思ってここに来ましたまずね何も先生にこれ食べてみたいと思いますあ何もつけなくても美味しいと思う<笑>美味しい ね、美味しいでしょしっかりしてる味、うん、ご飯の数になるよね、なんか、うんうん、まあ餃子定食ってあったぐらいだからね、うん、お, お、とろっとろだね、うん、じゃいただきます、うん、あ ふわふわ。あ、すごく好きな味。うん。優しい味でしょ。うん。あ, あ、飲み物だね。ね。うん。追、は、加、い、注文でごまダンド。これ大好きです。三つあるんだよね。は、う、い、ん、三つ。おおな。 ちょっと待って、じゃんけんで。こ こ, こでで最最最初初、ね、初はははグググーーーねあいこでしょあ けまい本当にこれ違ってるいただきます一口じゃねえよ。<笑><笑> しいから、おばを。おばいました、はい。優しいさん。<笑>優しいと思った人は、いいね、お願いします。<笑><笑>はい、帰ってきました。はい、やっと家に帰ってきました。は, い、はい、で、さっきね、この赤い紙と、もう準備したんですけど、赤い紙と。筆ペンで、これからあるものを作ります。うん、じゃ、なんで。 狭いのは旧暦、旧暦新年の時に、これを書きますか。うん、まあ、えー、まあ、中華圏の風習の一つでもあって。えー、と、中華圏の人はね、赤い色を好むのね。うん、で、赤いものに、こう動物をかたどった文字。とか、縁、う、起、ん、のいい言葉を。書く風習があります。はい、じゃあ、今、早速始めたいと思います。とりあえず、もう書いちゃいましょう。 一人二枚ずつね。はい。うん。じゃあ。あスタート。はい、スタートー。幸福の。服。を書いてみました。まあ、動物を形とかたどった。感じということで。うん。 だめ。できました。<笑>る<時>はい、<笑>春時はこういう風に貼ります。つまり、春が。やってくるっていう意味になります。<笑><笑>いいさあ、いいや。服です。<笑>はい、みなさんに服が着ますように。<笑>うん。 っていう思いを込めて作りました、うん、じゃあ皆さんどっちの方がお好きですかどちの方間違えちゃったコーナーのどっちの方が勝ちましたか僕の方だったらじゃあリチャード1票サムの方だったらサム1票それから皆さんのコメントで統計してみたいと思いますはいぜひこちらにいえこちらにお願いしますこちらに よろしくお願いします。一、はい、票。はい。サムは頑張ってる。全然頑張ってないっすよ。僕は頑張ってない。ぼ<笑>ーっと見てるだけ。焦って切ってます。じゃ あ, あと2分ぐらい茹でちゃいます。はい、出来上がりました。 出来上がり、はい、美味しそう。じゃあ、いただきます。いただきます。うん。え柔らかいごしあって。あ、ちゃんとお団子なじするね、うん。今日は、旧正月の初月ですから、 皆さんと一緒にそういうね。雰囲気にお祝い。したいなと思います。サムに1票ね。やめなさい。<笑>真似するな。サムに1票お願いします。僕に1票お願いします。<笑>もうすぐ真似する<笑><笑>皆さんも今年ね。すごくいい1年ねでありますように。 皆さんが幸せなら僕たちも幸せなので、はいね、皆さん幸せありますように、はいはい、失敗作ですじゃあ今日の動画はこの辺でバイバーイーじゃあまたねーバイ バ, ー イ, バイバーイ